皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月22日、昨日の超 DQ10TV で、バージョン 6.2 の情報が発表されました。発表されましたが、内容が多すぎで頭がパンクしました。新しいストーリーだったり、戦士や占い師のスキルラインが変更されて強くなったり、便利機能だったり、イベントだったり、とにかく多すぎでした。 冒険者の広場にバージョンアップ内容をまとめた記事が来週掲載されるみたいなのでそれを待って熟読しようと思いますそんな中でも一つ覚えているのが新しい錬金石についてです次の錬金石は緑の常連金石ということで既存の緑の錬金石20個で緑の常連金石1個と交換できるそうです とは言っても、緑の錬金石は9個しか持ってないから関係ない話かなと思いましたが、そうではありません。この青とか赤とかの錬金石も緑の錬金石に交換できますね。つまり、この100個以上持ってる銀とか金とかの錬金石とかも緑の錬金石に交換できます。でも、交換レートが20対1なので、緑の常錬金石13個分くらいにしかなりませんね。虹の錬金石は、とりあえず今の防具の強化に使おうと思います。